どうも、はるかです。今回は、包丁まな板を使わない簡単レシピ。野菜たっぷり豚キムチ焼きうどん。実は、自分の友達、かっこ一人暮らし独身から、包丁を使わない料理を教えてけろ。と SOS をもらったので、包丁を使わず簡単で、また、その友達の食生活を聞いて、野菜もっと食え。と思ったので、野菜たっぷりの料理にしてみました。 では、まずはじめに、豚肉を一口大に切ります。キッチンバサミを使うと便利です。そうしたら、もうフライパンの出番ですね。早い。では、ごま油かサラダ油を敷いて、中火にします。フライパンが温まったら、先ほどの豚肉と、このタイミングでキムチを入れていきます。量を入れすぎるとキムチの甘みが目立ってしまうので、 一人分に対してこれくらいがおすすめです。豚肉とキムチを炒めていきましょう。キムチは火を通すことで、酸味と水分が飛んで食べやすくなるので、豚肉と最初に炒めるのがおすすめです。いいですかキムチは最初。豚肉に火が通ったら、野菜3つを入れます。今回は野球ん一人前に対して、 1分のパック使うので、あまりは野菜炒め味噌汁インスタントラーメンなどに使ってください。野菜を炒めていきましょう。ちなみに余談ですが、自分の友達の食生活を詳しく聞いたところ、朝ごはんはゆで卵、昼ごはんはセットまたは抜き、夜ごはんはウーバーイ5日待つや、とのこと。野菜たっぷりにしますわ。もう終盤です。 野菜に火が通ったら、チルドの袋うどんを入れて、と水を大さじ1をかけて炒めます。こうすると、麺がほぐれやすいです。特にチルドのうどんは、袋から出すときに手こずるくらい、きやすいので、水を少しかけて、全体を炒めましょう。仕上げに麺つゆ。あとは醤油をかけます。 キムチめんつゆは甘みがあるため、めんつゆオンリーではなく、塩気を醤油で補ってあげると、味のバランスがすごーく良くなります。仕上げに水分を飛ばすイメージで少し炒めたら、豚キムチ焼きうどんの完成になります。あとはお好みで温泉卵や目玉焼き、またはカツオ節などを、トッピングしていきましょう。 ハぶたキムチ焼きうどん完成しました。野菜たっぷりでありつつ、このボリューム感と、暴力的な香り。ヘルシーなんだけれどもヘルシーさを感じさせないというか、がっつりしつつ野菜をたっぷりとれる。そんな料理に仕上がりました。一人暮らしの方はもちろんのこと、忙しい時や、パパッと作りたい時など、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。ということで、この動画をいいじゃんと思ってくださったら、